負けるか絶対目は死んでいないな鏡だが俺のシュートは落ち止めてみせるもっともっとだこれでとどめなのだよ全員負けるのなんてまっぴらだ